平成29年9月10日、阿蘇市の阿蘇神社門前町商店街と内野巻商店街の2会場で、第4回阿蘇よさこい復興祭りが開催され、多くの人で賑わいました。阿蘇市内野巻の内野巻商店街のメイン会場では、佐藤博文実行委員長が挨拶して、阿蘇よさこい復興祭りがスタートしました。 この阿蘇よさこい復興祭りは平成24年の九州北部豪雨災害の復興を願って始まったもので熊本地震を経て今年で4回目となります今回は九州各地から46団体およそ500人が参加して盛大に開催されました最後に地元阿蘇市を拠点に活躍している アソコイカルデラチームが登場会場からはひときわ大きな手拍子が上がっていましたその後全チームが参加しての総踊りで第4回阿蘇よさこい復興祭りはフィナーレを迎えました